年間グランドスラム大手。本番直前に潜入取材。三浦里大木原龍一ペア。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アメリカコロラドスプリングスでは、陸龍ペアの次大陸選手権の裏側に潜入。実は、今大会で優勝すれば、世界ランク1位に浮上。 その裏側をバッチリとお届けする。11日のショートプログラム1位、次大陸選手権初制覇に王手をかけた三浦里来選手21、木原隆一選手30、のり龍ペア。2022年は世界選手権銀メダル、そして今シーズンはここまで全勝。その強さにつながるものを探していると、本番の演技直前、 佐久間南キャスター、どんな言葉を掛け合いながら舞台に臨んでいるのでしょうか。今、二人が手を取り合い、うなずき合いながらリンクへと向かっていきます。二人が手を取り合ったシーンには、どんな秘密が隠されているのだろうか。陸流、勝負のフリー。冒頭で高さのあるツイストリフトを決めると、今大会から投入したトリプルトゥループ、ダブルトゥループ、からのダブルアクセル。 これはわずかに乱れたが、陸リ流リといえば、この技。スピードを生かした芸術的なスロートリプルループ。最後のリフトもミスなく決めると。標高が高く、空気の薄い会場で全てを出し切った二人。見事に日本全発の次第陸ペアを制覇した。演技前のあのシーンを聞いてみると。木原隆一選手、試合前は二人の最後のアイコンタクト。 頑張るぞって、それだけです。三浦理来選手、やってないと不安になってしまうので、良かった試合の引き続きのルーティーンみたいになっているんで。佐久間南キャスター。ちなみにいつから木原選手、結成当初から、三浦選手、本当。木原選手、やってる。最初の試合から、三浦選手、みたいです。木原選手、そういう子なんです。三浦選手、ショー。 二人の強さの秘密は、ペア結成当初からのルーティーンで不安を払拭し、本番に臨むことだった。そして、グランプリファイナル次第陸世界選手権、その3つの大会すべてを制する大行、年間グランドスラムへ向け、3月、埼玉で行われる世界選手権に臨む。 三浦選手、母国の世界選手権なので、自然な私たちらしい演技ができるように頑張りたいと思います。一方、男子フリーでは、ショート1位の三浦義雄選手、17、が4回転トーループを成功させるなど、圧巻の演技を披露した。三浦選手は、自己ベストを10点近く更新し、北京オリンピック金メダリストのネイサン・チェーン選手を超える大会最年少優勝。